韓国語といやすげー本ーここ<笑>のためには本、い、当<笑>に走り、うんうん、<笑><笑>ながら。 なえタっ ド, えドライバス 違うっっっいいいねね、まあ、銀座にああるわけなななかかたたこれ言ってたややつつじゃないあ画像で見たやつだよんま U ターンできる人跳ねた あ, あ、でも、車くらどう見るかな。いや、私が一注文して持ってくる間にクルクル回、いくらくるま。もうりじゃない。今日はちょっと、韓国語のコメントを、ちらっと翻訳して。うん、<笑>見た。見たんだよね。うら、ん、それ、それこそ、うん、あの、本音と建前がどうのこうが。あ、そうなん。そう。ま覚えてない。<笑>じゃ、逆に韓国人のあれはね。 何か緊か<音楽> そうだろうねないの、うん、でもそれドラマだから、うん、ドラマだから、うん、すいません、すいません結構入りに来てくださでもあれ、前、去年あの、電車で逃撮された動画、うんうんうん、日本人の女の方、そ, そこまでしないよっていうコメントが多かった全員が全員しないっていわけではないと思うないけど、ないしない人の方が多い そ痴漢だったら無形に怖くて言えないよ<笑>いやそうそうだね。 で、それフィリ ピ,、ね、ピンでもわかる。フィリピンでもわかるね。わかる。でもなんか東南アジアは何でもなんか同じく聞こえるって感じかな。そだかタガログ語と何があるのかな？なんかちょっと対応とか結構強い、ね、発音が強 い, い。韓国の人は何て言うんだろう？ イントネーションとかどうこうよりも発音の中で韓国語と日本語の発音が混ざ っ, って感じ。あ、わかる、ね。私もちょっとそうなんなじゃないの。ね, ね, <笑>ねな、なんていうんだろうな。語彙っていうよりも発音と音が混ざって混ざってる感じ。わかります。でも私は毎回イントネーションで言われる。イントネーション？イントネーションが、まあ誰がどう聞いても。 外国人みたいなわかるっていうの最近ね。いやそれだと関西弁の多少なり入ってるの。いやもうもうないよ卒業もうないでしょもうないっての、ね、い。もうないじゃないまだ入 っ, 入ってるよ。<笑>イントネーションが、うん、なんていうの違うのが。 話がずっと、会話がずっと続かなくて、あんまり動画に使うもんがないです ね, <笑>でですね、うん、ずっとこれ録画をしてるんですけど、あんまり使う<も><笑>使えるもんがない<笑>多分ね、普段ねそうね、うん、なんです会話もねメッセー持ってますか私は 持, 持ってないですか？おいくつですか 私です、はい、20 も, うないですは<笑>えもともと北海道はないもともと北海道ですああ。ナンバーも札幌ナンバーですね。あ結構犯罪的には発生率もまあ高いといえば高いかもしれないです ね, いね、はい、んなんかこれ通報されたからかな違うたまたま通ったさっきにどうやってきたのかこういう、ね、駐車場とかね ああああるあるこここれれれななんんんかかかいいいいいねいねし、ね、しままままたたたたりがとうございますすいませんす、はい、すみませはさじゃあ気をつけてくさい、はい、つけてくださいあるあるこれでで日本人ですよ、ね、っっ言わ名前、ねね、聞かれたら面白かった、ね、何が面白いの嫌な<笑>